はいえー、5月の14いや14ですねの夕方の日な行きたいと思います、えー、どうも三里ストディッチファームの本日さんですはい日曜日の午後夕方4時回りましたので夕方の日な行きます、はいえー、っとさっきまでしとしとと雨が降っていたんですけれども 今ちょっと晴れて晴れてないか夕方のひなに合わせてちょっとね雨が止んでくれたので早めにさーっと卵回収ひなの世話やって帰りたいと思いますはい今日はそうですねともちゃんはおやすみ農業長は午前中までいてくれました はぱ、い、っとねまた再び雨が降ってきちゃう前に農場の方見回りを終えてひなゃの世話をして帰りたいと思いますはいちょっとみんな聞いてくれ悲しいお知らせがありますあーあった まあ、悲しいと言いつつも、完全に私的なことですけれども。はい。卵がありました。新振りだ。はい。ごめんね、入っちゃうよ。許してね。はい。新振りに侵入しての卵取りです。完全に。 はい「しんぶりの卵歪いびつな形をしてるからこれは鈴葉さんかなはいとりあえず1個目えっとはい今日の午前中ねそう農場長と2人であの餌やり小屋の防腐剤のトフ 防腐剤塗ったんですよ新しく餌小屋をちょっとペンキ塗ろうかなみたいなことを考えててね防腐剤二人で午前中かけて塗ってたんですよでもの、まあの見事にこんなふうにねどこだこうかほらこんなふうに。 つなぎが防腐剤で汚れちゃったわけなんですけどこれだけだったらよかったんですよ届かないねちょっとね背中の方にも防腐剤がかかっておりましてかかっちゃってまして背中の方ちょっとあのこれ夏仕様のさつなぎだからちょっとメッシュ メッシュっていうの通気性が良くなっちゃってるわけだからさをゲットあれなんだよ<笑>あの通気性がいいせいでより何防腐剤塗られたところというかかかっちゃったところがさ透過するじゃんわかる で、で、しちゃってでたまたま今日その会社来るのに白い T シャツ着てたんですよでなんと背中に茶色いしみができてしまいましたはい悲しい ね, ねえもう白い服装 ま、好きなんだけど汚れがねついたらもう一貫の終わりよねスパゲッティ食べるにもさすんごい飛ぶの困る あ, あちょっと家帰ったらまずあれだ<笑>その白い<笑> T シャツの色をどうにか落とさないと。 たまごがあそこにあるたまごみっけごめんね<笑>みんなもおわれ 白い T シャツにミートスパゲッティのタネなんか飛ばしちゃったこともあるんじゃない絶望でしょどうしよっかなあの T シャツ自分がさあれなんだよ<笑>気づかないんだよ背中が弱れるっていうのは、ね、全く気づかない、ね 人に言われて気づいたわ背中汚れてませんって言われてさえそうですかあ午前中やったわと思ってよし卵一個おしまっな ちょっと待ってここで一旦待っていただいてねちょっと待ってな音声だけで許してくれ今「ちブリと14番と42番。 新富里十四番四十二番。リピートアフター me 新富里十四番四十二番。はい。悲しいね。昼休み後に気づいたんですよ。 な何で一番落ちるんだろうね白い T シャツの汚れ白 T 汚れきれいに落とすでググれば出てくるかね<咳>え普通のさアタックとかで落ちるので、ね、どうなのみんなはいこの屋根の下は1個しか卵がありませんでした とといううことで大谷に行きましょうあそういえば卵といえば今日久しぶりにあのメスの楽園4パドックに卵があったんですよね。でその卵あのあまりにも虫網が届かない位置にあったから無謀ながら<笑>中に入って取ったわけなんですけどねあのメスの楽園に一羽いるオスダチョウスプラ君がね 全速力で、ね、ダッシュしてこっち来てちょっとビビりましたねあら今日はないああったないと思ったらここにある34番さて34番さて横着して踊り出しちゃいましたけど立って踊ってる あっ座ったいいね踊っといてくれそのままもうちょっと短いサ ー, ーが欲しいなもうちょっと取りやすいやつね、はい、失礼、えー、卵卵取られんのを拒もうとしてるごめんね取っちゃうよはい34番34番です はい、シールがついてないのは34番はいということで今日は4つですねはい今日の夕方の牧場見回り卵拾いは4つでしたはいはい、明日はダチョウの輸送が再びあるのでこう言って ボックスが準備されております。はい、農場長が午前中に準備してくださいました。はい、ありがとうございます。はい、四つ。いいですね。午前中は三つあったな。はい、ということで、本日の。四月、本日は、四月の十四日ということで、日曜日の夕方の。 牧場見回りでした。ミサトオストリッチファームからコニさんがお送りしました。チャンネル登録と高評価、そしてコメントお待ちしております。それでは皆さん お, おやすみなさい。バイバイ。